おはようジざンくん。おはようございます。おはようございます。は よ, よいしょ、パンちゃんもおはよう。おはよう。あったかそうだね。うん、そうなの。パンちゃん。パンちゃんあったかい。 にあたっちゃった。じゃあ、お餅と一緒に取ってもらってね。はい。日に当てない方がいいよ、ね。あのこっちも気にしてねし。日にちょっと当たっちゃったよ。大丈夫。餅が焼けちゃうよ。餅焼けたら食べればいいや。はい できたね。はいはい<音声>はいはい<音声>はいはい<音声>、はいはい、甘えてるな。かわいいね。じゃんくんとち、えー、留守番明日することになります。えー、まあ四日なのでね、いよいよ仕事関係のところで二、えー、人でそれぞれ出かけなきゃいけないので、歌をですね。 歌いました今、えー、っと、ペチカ。ペチカと、えー、雪の降る町をを歌いましたので、このファイルがそうなっていますって言ったって分かんないかな。ちょっと待ってよ。それの中に、えーっと、これで、ジャンポン、あれ、ジャンポンって、あ、これか。 ジャンポンの中にこの2曲を1曲まずこれね。からこれを入れて、ジャンポンの中に入れますと。入れます。あ、こっちね。ということで、えー、こ, こ入ったやつを鳴らすと、 ってるか雪の降る町を歌ってますね。ということでした。寝てますゃ ん, ん, ん, ちゃん明日のために準備を整えていくからね。